まあ、無料のメールセミナー、まあ、こちらにお申し込みください。こちらに、ね、メールアドレスとお名前を書いて登録するボタンをクリックしてください。やっぱり今、アメリカでも儲かるんですけど、オーストラリアはおそらくアメリカ以上に価格差が取れると。まあ、それはね、今現在インターネットのショップがほとんどないってことと、まあ、リアルショップも品ぞえが非常に貧弱だということでね、日本の商品をオーストラリアで売れば、まあ、正直、 他の手段では考えられないようなね、えー、儲けやすさが期待できます。まあ、そんな形で、まあ、こちらね、えーまあ、マニュアルももう作ってありますんで、えー、無料メールセミナー登録お待ちしてます。えー、オーストラリ ア, アマゾンに関する情報を、えー、配信していきます。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。